いや特に中庭とかなもうまあ起きないしこの建物ねもうこんなこどうでかい柱こうやってこうあったりとかするからまあまずやられないんだよねもう外も見てみようか外な外も見てみるーはいはいはいあの工事中だけどもはい何にも起きてませんね液体がして鉄板沈下とかは 起きるのかなとは思ったけど、まあ、あんまりそういうことは起きないね、ここ。ここでそういうこと、そういうこと起きやすいから、一応なんか予防の策は、多少してやる。多分向こう側に傾きやすいんだよ、僕っね。はい。ま、別にその、外の設備も、さして何も起きてないし、まあ、雨がうざいぐらいだよね。はい、は, はい、はい、はい。 はいはかまあ、異常ないよ。異常なオッ OK。はい。異常ないね。ケ、OK、ー。はい。